丸いお皿を真ん中に」「ひらひらここのつ」「かざったならお花の横には」